まあ、こんにちはスーパークションクリアタイルです、はい。今日ご紹介される商品はバブルさん4レ5レーッフルの T シャ ツ, で す, ッフル T シャツですね。限、はいはい、販売あります、はい、です、まあ。特徴はこのマッフルカ、はいはい ッ, はいはい、ットソフトカッフトカットソフトカットソフトカットソフトらットソフトカでトソフトカットソフトカットソフトカットソフトットソフトットソフトカットソフカ で,、はい、でこちら、サ、え、イ、ー、のが M はい、グリーン、はい。そして、ブルー、はい、はい、この三色になります。はい、で、こちら価格の方、税込み、はい、千九百九十円、はい、で、販売しておりますので。はい、はい、皆さん、あの、数で買いがございますので、あの、ご購入された方は早めにあの、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。